どへてしょ、<音声><音声> Numero。 Sei tämä. Hmm. Voit. Joo.、Ja. Iso auko, hallares. Tää tarvii. Aro, taskette kudasai! Tää taas ihmiset tarvii apua. Aatashi sili maseen! Katten koto iwanai de joo! Ii kara kocchi oitette, nann ni mo sinai indakara saa. Iä desu! Nani on? Oi kone yako, Mai-chan kocchi ni vattase joo! 口の聞き方を教えてやる な, なんだよそんなんてベブルと思ってんのか消えなさいよこの酔っ払いくそ知るかナブスありがとうございましたあの親父超しつこくってあ私マイって言いますあはあ。もしよかったら そこにいいお店があるんです。お礼に一杯奢らせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな美人だなんて。でもよかった。じゃあ、とねメスファーヘティ。ベトン。 ここは私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私、って、酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから、気をつけるようにはしてるんですけど。お兄さんみたいな人とだったら、安心して飲めちゃうかも。<笑>私、 男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです<笑>その点、お兄さんは凄みもあるしワイルドだしなんか好きになっちゃいそう<笑>お兄さんは前のことどう思います<笑>俺に惚れるとやけどするぜ もう手遅れかも。だって、ほら、体がこんなにほてってる。先に、火をつけたのは、お兄さんの方なんだからね。遠慮しないでね。まいおごり。乾杯しよ。う二人の熱い夜に。 今は飲む気分じゃないんだえどうしてマイと乾杯してくれないのお客さん女の子を泣かしちゃいけないんじゃないのかうんー今は飲む気分じゃねえな。お願いお兄さんマイと乾杯しよう今は飲む気分じゃないんだ おおおいいい客ささんんんんんこっっっちももボランティアじじゃゃねねねえええだあんたたた飲飲飲みに来のののかかか兄まましなな言いどうててねえ どうしたのお兄さん客を眠らせてぼってグる。マグロって言ったが古いイ手だ一息の悪いこと言うねこの女もグルださっきの酔っ払いもバッコなかなか手が込んでるなあんまりわけわかんないこと言ってるとなんだってんだ <笑>あんま荒っぽいのは趣味じゃねえんだけど。構うことねーやっちを中等だレイパテルして No, yeah. わかったあんたの勝ちだかなたのばいのほどにもねえな。 あのー査証ですがご迷惑料ということでさととんねこんなもんで、うん、勘弁していただけないでしょうかいいだろう<笑>それじゃあ俺たちはこれで本当にどうもすいませんでした Noh. Tää cosplay jää poliisia. Ei, itseasiassa me tarjataan tietää, kiltä sen on saanut tona. Kun、ja、cosplayjää poliisia, niin on Ollaan ajet oikeudet Ei mulla mitään oo <hysyvien> Olisko pitäny olla? Mutta niihan totta maailma tykkää paiskoo asioita. Vieksteluvilla、uh -huh. <hysy> asioita lipparemmi. Tuo muten totta.、Yeah. On, mutta ihan to, että Japanin taloushan meni alaspäin, ne oli tosi kovilla, kovat, kovat, kovat, kovat niinkun, kovassa asemassa niin, 800-luvulla. 900-luvulla ja 2000-luvulle mentäessä niinkun, kaikkee väestöön myöten niinkun alaspäin. Okei.、Okay. Tää oli, tää oli ystävällinen. Uh. Pocket circuit. Aha, vinkki. Niin, herra ja pultsari. Tässä pelissä kohtuullinen aika. <tuh> Riisiviiniä, sake. Sitäkin on ilmeisesti hyvää ja huonoa. Suomessa on välttämättä mitään ihmeellistä saatavilla. <tuh> Jöö、yeah. <tos> Burnout coat Hetkinen, se yks tyyppi hän tarvitsi Hmm, kupseka Mä löysin jotain. Oho, oho. Herkullis Pietle. Keräilykortti. オプシェガ。 from Germany, a n d k n last year.、Okay. Mm. Eihän liki näköne.、Mm. Yeah. Skämmeri. Se ilmestyy tänne toisenkinkinna kerran sitten ja sama tyypi täällä. Eipsi. ...skämmeri. Ahaa, siinä on sisäänheite. Ahaa. Mm. Kaverille käy niin jotain. No lasittaa, tarvi lasit. Haippas kaupasta, tulee lasit. Selvä. ...mään reppana. Oi! Eeh?、Mm. Hmm. Ja? Oh!、Uh. Lasit löyty täältä, okei.、Okay. Tää on seikkailu peli.、Eh. <laughs> seikkailu pelissä aina kerättiin, kerättiin tota noin kaikkee. Hmm.、Ah. Käsäriä saatiin. Sitten Maima on luokse. Sitten Maima on luokse. Sitten Maima on luokse. スモーラーオーリー s セー a ー。 Pesäpallo maailmaa edelleen Rikkanu lakia, niin pitää rankaista Onks mä oon harjotellut? Ihmiset vaan hu hurreaa kun poliitia vedetään Lättyyn Aa,、ah, nyt töönsut. Tuo oli se tavaramerkki liikä. Noin, vie. Noin. Se kesti sen latailu vähän liikän liian kauan. Noniin, oletko nyt tyytyväinen? On ollut dojima, kun se halusti dojiman lohikärmettä vastaan tapelaisi, mitä niin kuin tyypilläkään kymmenen vuotta alu linnaassa eikä enää osaa mitä tämä sitten tekee ton ton niin kuin kriyjounu tyväksi kymmenen vuotta sitten kans. Me todettiäkere. mikä on Mad Dog Daggeri. Tää on ihmistä aika monta kertaa pitää hakata.、No, Opeta mut pelaamaan sitä likasta korttipeliä. <tipeliä> Okei、okay, se on kortinlukijapeli, näitäkin oli kasarilla Kaveria vastaan, ja kaverilaisu on tuonne ennäköisesti paremmat kortit. Sata jeniä.、Uh. Öö. Se on about euron perä. Kivi, sakset, paperi. Paperi, kivi. サキミのコントロールランデオンキーポーペリキビポペリキビサキスマガクス。 Mitä sinun tulee kampaa? Minä minä minä raktuaktivoid. Seuraava on harsamiwaza. Seuraava on nayewaza. Tämä on hyvä. Käy se. Se on niin kuin doa, mutta mutta niin kuin kortipenet. あとはとりあえず。<音><音><音><音><音> Ah. Jotenkään maailmassa...、Ja、Tää oli helppoa tutoriaali, mutta... Tuntuu melko japanilasta. Järjettelumatsi. <sum> sure, why not? Jätimme niin upseleakaalle. Serinasta pääsetät edestakisi seinäkyyjä. Ilasja. Hiishashiburi, dana, Lena. Kiriu-chan. Tai vaikuten muoto. Sodattano. 風間さんが、でもキリュちゃん突然来るんだもん、驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやさんは俺に言った、ユミを頼むってな<笑>。あいつのことを何か知らないか。<笑>あの時病院から失踪したって聞いてからは何。何の。Varmaa v i e t y でもねキリュちゃん。 五年前ここに水切って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美ユミの妹ですって言ったわ。ユミに妹が、うん、でも、妹がいたことは、ユミちゃんも知らなかったはずよ。ユミちゃんだけ、生まれてすぐ行き別れになったんですって。えー、パイルだそうだったのか。で今そのミズキはそれが、詳しくはわからないの みずきちゃん、ちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち、ユミちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年、急に自分のお店を持つことになったの。あお店の名前は。アレス。場所はオープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。 <ス>うん、う, ん う, んうん。由美ちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ。花模様の。由美の妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。<ス> あ, あ。 のこと聞かないんだそれとももうにか 小さなバーがあるのマスターはインショクテンのモトジみたいな人よ。新しい店ができたら、マスターに必ず連絡が行くわアレスの場所もきっとね。そのバーの名前はバッカス。ああ。 Давайте.、Yeah. Yeah. Noi nyt onnistu Hiitääkseni、no. Täällä on ollut tylsää kymmenen vuotta 何があった私が来たらみんなみんなもう何しにここにお母さん探して私いろんなとこで聞いてお前名前は<笑>とにかくここを出るぞ お店のこと誰かに教えたほうがいいんじゃない<スープ>あれだけのことがあったんだとっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても。公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこらじゅうにあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃったときくらいしか使わないよ。<スープ> Pintu. Puh, aah. Kiryu hoita. Eh? 何に。あんた。俺は今日大変な一日だな。う、mm. ん。すこぶる機嫌が悪いんだよ。え、huh? 運が悪かったんだよ。お前らは。<笑>そう。リタここないよ、こい。運が悪いのはおっさんの方だよ。 Pisti aikankiran kokeminen tässä taistelussa. Ei muun muassa kii tyylit. <tos> Joo, niin vähän laakosneuvari. Seikoireki. Totta aki Akitan poika nyt. Ola. Oma. Kaha、no, oja on kukaan. 探してるんだろう。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は。えでやな。家がないのか。個人黙って出てきた。ああ、お前。カルク来ねんか。じゃあお前。お前じゃない。ん私は春花。お前じゃない。おじさんは。ああ、キリュウ。 キリュウカズマだ。ねえ、お願い。この子に何か食べさせてあげて、このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやっても、またこんな目にュうかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。やっこ じさありがとう。しうよ Mineraali vehithän kelpas. Minnaidit niin. Huomasotaan tämä? Jesseielinen. Aha, oli— oli mulla lautanen mukana, mikä mä löysin joiltaen. Pienen legitimacy LIES menettävän... Tänään... plusры menetä... き、孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。リンパ。多分。手紙にはそう書いてあったから。タコカットないって言おうな。まだお母さんに一度も会ったことない。あは、やっこかばなはる。これから。他にこの辺に頼れる人は。私には。お母さんとユミお姉ちゃんだけ。だからだ。だってユゆみ。ゆみ。 お母さんのお姉ちゃんいつも手紙持ってきてくれたおいどうした疲れたへコ<スープ>、hey、こリれんネッったよただ、oh. そっちの調子はどうだセレナにあげたのか それがちょっと困ったことになったなバッカスに行ったんだが情報は得られなかった全部消されちまってたというわけだ何じゃじゃあバッカスのマスターもんああそ う, なんだそうかキリュウとりあえずその女の子はセルナに連れて行け後で警察が応するそうだね Jaha. Nää tyypit on varmaan hullia. 電話で聞いたわ熱があるみたいね奥の部屋に行っててくれる今薬持ってくるからああ頼むさてと薬も飲ませたしあとは寝ていれば大丈夫よきっと一時的なショックと疲労が原因ね、はああ様子を見よう そうショックだったろうねそんな怖い思いして。はあ、何か食空文でも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら。ここは。私のお店。よろしくね、アルカちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえあの子犬は。えあら。大丈夫かな。元気になったかな。 えええええ本当に？それこの子のことは？よかった。もう会えないかと思った。セスイに来てセオラの。この子も嬉しそ。春川さっき、由美お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。<ター>うん。すごく優しいんだよ、由美お姉ちゃん。 毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え、eh? ？お？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん名前はなんて言うんだ？瑞稀。え？オッケー、それさま。知ってるの？お母さんのこと。ね、お母さんどこ？どこなの？いや。 俺も探してるところだユミのこともハルカユミの居場所はうんそうかねえおじさん私も一緒にいい見いい今のところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ今は手がかりが何もない私知ってるよアレスでしょう。本当にハルカちゃん だから一緒に…私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから…ねえ、おじさん、いいでしょう何でしうしようもねえな…う何でしょう何でしょう何でしょ 気をつけてね、キリュちゃん。ハルカちゃんも。おじさん、すぐにアレスに行く？い、yeah、え。準備してくる。了解。準備できたら教えてね。じゃあ、めんめしんで、セオラムセヤクス。